で次にですね今度は無理数を連分数で禁似するという計算を紹介しますとまあちょっと計算の手順はですねその今のゆっくりとご情報とは異なるんですけれどもそのやり方は大体今のですね有理数の連分数展開に類似したやり方で求めることができますとここではその例の 4.92 ですね今日テキストの例題を引用しておりますので まあ、そちららも参照しながら見てください。で, 今ですね、まあ、あのアルファという実数が与えられたときにこのアルファを連分数で近似することを考えますで最初にやることは、まあ、アルファ与えられたアルファをアルファ1と置くんですけれどもそのアルファ1をですねこの、えー、と整数部 これ以前出てきましたけれども、この α1 の整数部をこうや整数部か、えっ、ー、と、あのえー、とフロアですね、この整数部をこういった形で表しまして、で、えー、っと、αi が i プラス1というのを、この小数部ですね、αi の小数部の逆数という形で、こう表します。で、まあ、こういうことで、その無理数の、 連分数近似ができるっていうんですけれども、まあ、じゃあ実際にその例題を通してですねあのどういうふうに計算するか見ていきましょう、えっと、ここではあの例の 4.92 ではこのルート3を連分数で近似してみます、えっと、まずルート3が与えられたとしましょうでルート3は近似値を、えっと、あの思い出しますと、まあ、1点 なんちゃらかんちゃらですからまあ、えー、と1以上2未満の数なわけですねそうする と,、えー、とルート3はうんと整数部1とそれから小数部、えー、とルート 3-1 という形に分 け, 分けることができますで、えー、とここからは、まあ、整数部1はそのまま置いておきましてその小数部のルート 3-1 をあの変形させながらその連分数を計算していきますでまずやることは このルート3マイナス1が1より小さい数ですのでまずその逆数のを取った形で分子が1の有利式になるな形で表しますそうしますとここはですね単純に逆数を取るだけで結構ですので分子が1で分母がルート3マイナス1分の1という形で表すことができます。次にこの 分母のルート3マイナス1分の1という部分に着目しますと着目しますと先ほどルート3マイナス1があの1より小さかったですのでその逆数は1以上になるわけですねでそこでその次の計算は何やってるかっていうと分子の有理化をしますえっ、ー、と皆さんあごめんなさい分母ごめんなさい分母の有理化をしますえっ、ー、と分母の有理化ですねこの -1 分の1のルートマイナス分 分母を有利化していきますと、まあ、この場合は、えー、と分母と分子にルート3プラス1をかければいいですから、えー、そうすると、これ、こんなふうに、その2分のルート3プラス1という形で、まあ、表すことはできるわけですね。で、えっ、ー、と、そしたら次に、えっ、ー、と、2分の、えっ、ー、と、ルート3プラス1か。えっ、ー、と、ごめんなさい。えっ、ー、と、まず、えー、ごめんなさい。えー、とちょっと戻りますと、まず、一番上では、整数部分と小数部分に分離すると。 で次に分子を1にすると。でここで分母を有理化します。で、えー、と分母を有理化します と, うんと今度このですねこの2分のルート3プラス1っていうのが整数の部分と1未満の分に分けることができますけれども、えー、このルート2分のルート3プラス1は一応まあ別の近似値計算することで、まあ、1より1以上2未満の数って分かりますから 整数部が1、それから、えっ、ー、と、まあ、小数部がですね、えっ、ー、と、2分のルート3プラス1、マイナス1という形で表します。で、次にこの部分が、ま、ちょっと、とまあ複雑、やややっかい複雑ですので、これを、ま、うまくですね、式変形することで、えっ、ー、と、こちらに、一番下の行にありますように、えっと、1プラス2分のルート3マイナス1という形になります。 でこの2分のルート3マイナス1の部分をまた先ほどと同じようにその分子が1になるような分数で逆数の形を取っですねこういう形で表します。<笑>えっと同じですね分子を1にすると こ, こまでいいでしょうかでさらにあの計算を続けるんですけれどもル、えート3マイナス1分の2ですね今度はこれをあのあの変形していくんですが これも先ほどと同じにやはり分母を有利化します。この場合は、ルート3プラス1を分母と分子にかけることで、2分の2かけるルート3枚イプラス1という形の式になるんですが、よく見ますと、分母と分子に共に整数2っていう因子が現れていますから、うまく約分するとですね、これ、ここにありますように、2プラス マイナス1という形になってでちょうどうまい具合にこの整数部分と小数部分にまた分けることができます。でさらにここでですねこのルート3マイナス1の部分を分子が1になるような形で逆数をとってですね表します。でそうすると実はここでですねその 最初に出てきましたルート 3-1 分の1が出てきましたのでそうすると以後の計算はですね先ほどのステップがこう循環することになるわけですねそうすると実はあのー、この連分数でこのルート3を近似する際にあの循環節が現れることになりますで今までの結果からあのこのルート3をですねあの連分数で表記していきますとまあ最初の あのですか整数部が1であと12121212というふうにその QI の部分が循環することになりますので、えー、と以下ではその、まあ、あの小数表記 の, その循環節の表現をあの有用しましてこの連分数検事のおける循環節をこのような形で書きます。すなわち循環節を あの上棒でこうかくって表すという形でこのルート3を連分数で近似しますと1とあと12の循環節という形で表すことができます。ここまででいいでしょうかそこで一応ですねこの実数特にその無理数 α をその循環連分数で表せるための条件というのは一応ありましてその必要十分条件というのが こういっった形になっていますアルファ、あと M と N と Q が整数のときに、アルファが Q 分の M プラスマイナスルート N という形で表せる場合、またそのときに限って、このアルファを連関あの循環連分数で表せるということが知られておりましてで、このような形のアルファを二次無理数と呼びます。で、一応この形から見てもらって分かるように、この二次無理数というのは、整形数の二次方程式の根になっています。 ま、でいいでしょうかはい。というわけで、えー、と今回はその各種ユークリット誤助法のまあ性質について、そのまたあの新しい性質をいくつか紹介しました。それからあと、えー、とこのユークリット誤助法 の, あの応用としまして、えー、とまあ有理数の連分数展開 の, あの計算を紹介しました。でまた、えー、この有利数の有数数連分数展開 の計算と、まあ、関連する計算としまして、あの、今回はその無理数の連分数近似の計算についても、紹介いたしました。で、次回は、あの、各種輸出互助法の応用として、あの、これは。次回はちょっと比較的規模の大きい問題になるんですけれども、あの、中国常用定理、もしくは中国常用三法というとことについて、説明していきたいと思います。ここまで何か質問などございますでしょうか。 あそれではあの今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした